会場にお越しの皆様、こんにちはこんにちは久千尾宮氏よりまりました宮城雄です4年ぶりの参加となります4年間の熱い思いが皆さんに伝えられるよう精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いしますお願いしま す, します<笑>この 治れありがとうございました